たけしおります。またよろしくお願いします。また、自分の相棒のみどです。自分のところにもう23年間頑張ってます。また、不思議な力ですけど、また理解して、うん、いいように使ってください。もともとある力だもんねさ、使ってもらって も, っても嬉しいかな。それで、みんなは諦めてる。諦めた試合終了だ。また、良くなるまで頑張ろう。病気というものは戦いなんだ。 でも人間一人で負けちゃう。で、今空いてる人はあうもうダメだ。これ以上打つやないって言われちゃったらもうショック。俺はあるぞ。だって簡単じゃ元に戻すだけだから。もう一度特殊な力なんだ俺って。全くみんなに理解できない。俺見えて分かってやってるもんでさ、うまく利用してよ。またよろしくお願いします。そういっあとは、これでどうしてもこの手で触れなきゃいけないんですよ。人の体を。 あの俺はお医者さんじゃないもんでね、うん、あの触っていることないんだけどそれ辺また理解してくれたらね触らせてもらうと、ね、もっとよくなりますそれまたあの確認してありますからよろしくお願いしますじゃあ行ってみましょうひ月前ぐらいから、うん、あなかこう。 ちょっとあの感じ痛いなって感じなんですけどもだんだんだんだんこの骨が出てきまして今は臓筋を絞るたんびにこうずっとこうう肩の方までずっと響くようになりましてこ の, あの骨が出っ張ったところがもう極度に痛い腱鞘炎みたいな感じなんで腱鞘炎はいありました、はい、よろしくお願いします すすごい痛みがなくなったでもうはい全然。 <笑><笑>ずーっと突っぱっていたかったんですけどよくなりましたはいありがとうございますありがとうございました先ほどやっていただいたんですけど腱鞘炎のやっていただいたんですけどもなんかずーっとここは、まあ、気になったんですけど骨はこの中骨の中が熱くなったような感じで感じですよ私の。でなんかすごく痛みがこう楽になりました。時間が経ってすごいよ今 そうやっていただいた瞬間よりも今の方が、えー、はいすごいよくわかりますありがとうございました右肩のこりとあとその肩甲骨の真ん中あたりの背中の部分に行けば今ちょっと折れそうな感じの痛みがありますのでそれをちょっと取っていただきたいです<笑>、はいうん が痛いですんではい。 ちょっとけますういうかございまい 足の部分に痛みがありましてそれを竹谷さんに取っていただきたいです<笑>いくぞ、はい、せーのいいはいよしはい触ってみな <笑><笑><誰><笑>どうだったか教えていただけますか足が上がるようになりました<笑>痛みは